動画のコメントでさ、味噌頼んでみてって言われて。お<笑>、うん、かえりなさい。こんばん は, い は, は, は。あ、どうも、お久しぶりです。今、帰るんですか。 あ, あそうですか土砂降りでさでびっしょりになっちゃってさっそれで10時ごしめて帰っちゃったのすごかったんだよね来たんですかえ来られたんですか昨日も昨日に雨がだめだって初めて思ったんだけど、ええ、やっぱり電話して、 帰っちゃったなと思ってたんだけど。ど<笑>うです？あやっぱりそうでしょう。いや本当すごかった昨日は。ちょうどお客さん二人いたんだけど、うん、もう足もずぶ濡れなっとお客さん食べてさ入ってくるんでさ。あ, <笑>あこれ食べてる時あの。えー 時間やたまたまねあそこに来てくれたの2人、うんうん、だけどもこれ動画見てさ古河、うん、から来てくれたって動画見た、うん、おお今ね、うん、すごいですねそうで気をつけて帰ってくださいねっ て, ってねそうですよねうん だだね。ね。ね。いいっったっったんんですよよ、ね、にも屋台ある、ね、東出出ててましたよ、ねえー、今ど出てないんじゃないかな。じゃかー変わっちゃったもんね。23えー、あとはね、あのえー、裏も出てましたルシンラーメンって木、ねはい、木の屋台ね、はいはい。食べたことあるんですよ あとね、和和光か、和光の外観のところに あ, あるかな、ラーメン屋さん、あそこも、え今やって行くかなあ、そうなんですか。あとは自衛隊のね、あのー、朝霞自衛隊の駐屯地のところにも一点あるんですね。まだ出いただきます。どうぞあ、小沢さん、自分所有人、所油任務。今作ってますからね。うん 面格子とかできるんですか？できますよ。あ、自分め面面格子でお願いします。わかました。ああいっねもうもうあの小泉は悪いやつですよ。お前ねえ<笑>本当に。ねえ<笑>悪くはいかな。はい。出来上がったんじゃないの？ なんか逆ギレして怒って帰っちゃいましたけどね。いつも俺ですよねで。俺はいつも小沢さんの先輩だ。先輩だあ先輩じゃない？後輩だ後輩だ。<笑>本当は あ, あの人イラコ出てるんですか？<笑>分かんないですよね。出てますよ。わ分かるんですか？もうん。 じゃすいません、大沢さん、自分で何か食べてもな分かりました食ってますかね<笑>あ、あと、俺ニンニクですわかりましたやってますかねミクタちょっとあとはニンニクさがなるんですけど、申し訳ありません<笑>お、女がいない、女の子がいないんで、許してください で、no,、で <laughs>